何かに挑戦したところで確実に報われるのであれば誰でも必ず挑戦するだろう報われないかもしれないところで同じ記録情熱モチベーションを持って継続できるのは大変なことでありわしはそれこそが才能だと思っている時計の針とは面白いもので 長身と単身が約1時間ごとに重なる1時5分ごろに重なり20分ごろに重なり毎時重なり合うが11時台だけは重ならない単身が逃げ切ってしまう2つの割が再び重なり合うのは12時金が鳴る時だ 何が言いたいかというと金がなる前は報われない時間があるということだわしにもあったしお前たちにも必ずある人生における十一時代や安い男と飲むドンペリと鱗滝きさんと飲むアマ・ミス どちらがいい世の中には2種類の男しかいないわしかわし以外か。